コメント欄にこんなコメントが来ましたなんちゃって翻訳機能を使いますと、えー、私はアジアのマレーシア人ですあなたは英語字幕に対応できますかはいというわけでですねマレーシアの方から英語字幕をつけてほしいというですね本以外の英語圏の方に動画を楽しんでいただけるということですねそれはもうメリットしかないですカメラ OK 音 OK 夜食 OK 用意したはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえー、今回はですねデスク周りの紹介をという動画ではなくですね英語字幕をつける動画ですきっかけはですねコメント欄にこんなコメントが来ました なんちゃって翻訳機能を使いますと、えー、私はアジアのマレーシア人です。あなたは英語字幕に対応できますか？はいというわけでですね、マレーシアの方から英語字幕をつけてほしいというですね、ありがとうございます。実はですね、過去にペイントの動画でですね、パキスタンの方からちなみにその方はですね、なんと日本語でコメントしてくれたんですよね。いやすごいと思いますよ。コメントをしない人間代表なんですけども、はいというわけでですね、そういったコメントがあるということはですね、監督ラボ、えー、ついにですね、日本を超え海外までっていうのはまあ、ま。あ 予算なんですけどもでもね一人二人日本言語じゃない国の方からですね求められているということはですねもうこれはね動かなければなというわけでですね視聴者がそこで増えるのであればバンバンな対応させていただきたいと思いますはいで監督なんですが今回このテロップをつけるにあたって情報をネットで調べてきました最大のメリットはですね字幕をつけることで日本以外の英語圏の方に動画を楽しんでいただけるということですねこれはもうメリットしかないですねこの字幕をつけることによって聴覚障害を持っている方が字幕があることによって その動画を楽しむこともできる地下鉄の中で動画を見たいっていう方は、まあ、イヤホンをつければいいんですけどもそういった環境でない方はですねテロップをつけながら見る方もいますので選択できるかそれとも選択ないのかということだけでもですね結構変わるかと思いますので今 YouTube 市場も国際化が進んでおりますので世界市場を視野に入れたマーケティングも必要になるかと思います視聴者を増やすだけではなく有益な情報を届けたいというですね監督ロボの理念に基づいて今回やるっけないでしょう 字幕はですね大きく分けて2つありますまず1つは手打ちで打つ字幕 うーん全部手打ちで打つのはなかなかきついのでそれは除外して自動翻訳というですねえ機能がなんとこの YouTube に最初からついておりますえこちらですね Google 翻訳と連携して翻訳してくれます YouTube の AI による音声認識技術を使い自動で音声を認識して文字起こししてくれる機能ですただですねあくまでも自動翻訳なのでえ正確さは保証がありません例えば文法や語句がですね間違っていることがありますただですね設定しておくことで海外の主張される方の 手助けになるサポートというわけでですね。あとですね、もう一個字幕をつけることでメリットがありまして、SEO 対策になる。まあ、簡単に言ってしまえば、YouTube の Google 検索で上に来るそのランキングですね。もうみんなが目に留まるようにしてくれるというのが、まあ、SEO 対策です。え、その一つに、え、この字幕、テキストですね、もう入ってきますので、視聴者はこのオン、オフも切り替えれますので、つけてマイナスはならないかな。そういった意味では、ぜひともですね、YouTube で喋り系の方はですね、これ、マジで付けた方がいいと思います。 これから早速ですね監督ラボのチャンネルを見てえ自動翻訳ですね英語字幕をつけていきたいと思いますはいというわけでですねではこちらが今現在の監督ラボですチャンネル登録者125人となっておりますはいで今回ですねこのメッセージなんですけどもえ通知の中これですねこの動画ですねにつけていきたいと思いますこれですね はい。で、この動画なんですけども、監督ですね、自主映画監督をやっておりまして、一旦ですね、休止しまして、その時にですね、見たこの思い思われ、振り振られという映画が、もうめちゃくちゃですね、良くてですね、もう肩の荷が降りたみたいな感じで、自主映画をですね、復帰するきっかけになった作品です。ぜひですね、まだこの動画見てない方はですね、もう見ていただきたいと思います。ほっと映画自体もすごくいいです。ではですね、早速こちらに英語字幕をつけていきたいと思います。え、まずはですね、左下の字幕を押します。 はいというわけでですねお言語を追加押しますはいそして見てくださいこの量えー、もうアイスランドからアイマラ語ってどこみたいなって感じでこんなにいっ いいっぱいの言語がですすね対応されておりますではですね。あ、あとですね。英語字幕ももちろん付けれるのですが、日本語字幕もつけれます。で、日本語字幕をですね、つけることによって、日本人は普通日本語話すんですけども、あえて全く喋ってるものと同じくテロップを出すことができます。監督ラボの動画もそうなんですけども、テロップがドーンって出たり、下にジャーンって出たりね、画面でかくてボーンって出たりすると思うんですけども、まあそういったテロップは出せないのですが、まあこういう感じでパッとね、出てくるね。まずは日本語のテロップから付けていきたいと思います。で複製 して編集ですねはいそして「ハーン」って何こんなこと言った本番行きはハーン、まあ、こういう感じですねちょっと日本語ね完璧じゃないけども結構ずれてんなこれなあでもなんか少女漫画「ストロボ・エイーチ」とか「アオハ・ライド」とかねダブルヒロインでダブル主人公、まあ、とりあえずこれで一旦公開しますかもう一度映画を撮ることに向き合わせてくれた映画でした、うん、おうおうおう本番ここか ハーン、OK OK、やや、野鳥犬いた、はよい監督の家族です、今回、ちなみにですね、テロップなんですけども、マウス、パソコンで見てる方、こうやってですね、 自分の好きな位置に移動することができます。はい。というわけでですね。じゃあさっきの続きからやっていきたいと思います。先ほど日本語を追加したので、こちらも日本語ですね。こういった形で結構文字分けしちゃってるんですけども、出すことができます。時間があれば細かく修正したいんですけども、この一番上の日本語動画の言語っていうのが元のメインとなって、で、これが字幕。で、さらに追加するには言語を追加押しまして、下からあ、ここら辺だな。はい。英語ありました。えー字幕 にある追加ここれですすねこちらを押しますそうすると「えー、自動翻訳」とありますのでこちらですねはい出てきましたねま元がちょっとこれ壊れてるんですけどもとりあえずね一応公開をします。はいというわけで英語字幕も つくことになりましたあちなみにですね出したばかりの動画に関してはですね字幕翻訳が追いついていない可能性がありますので多少時間がかかる場合がありますのでご注意くださいこういった簡単にですね3ステップぐらいで字幕翻訳ができますのでただですね先ほど見ましたと文字化けとかね、まあ、監督がねちゃんと日本語をねも う, うまく発音ができればちゃんと認識してくれますのでうまくね喋っていきたいと思います は い, というわけ で, ですねちょっとですね今回のこの動画に関してはですね字幕ですねいったんちょっと監督自身で打ち込んでみたいと思います。 はいどうも皆さんこんにちは監督ラファの監督ですえー大体ですね六時ぐらいから字幕の打ち込みスタートしたんですがえーなんやかんやでも三時くん 3時間ぐらいかけて、やっとこの思い思われの字幕テロップつけましたいや、なにこれえっ、ー、とですね、なんでこんなかかったかと言いますと、ここで打ち込んだものが、そのネット上の YouTube ライブラリの中で打ち込めるのに、時間範囲なんかかかるんですよ。例えば、あって押して決定ボタンを押したら、反映されるのが5秒ぐらい経ってから反映されるんですよ。だから、まあそんなのだからさ、本編再生して、場所の位置にマウスを持ってきて、ここにカチッとして、ありがとう、ありがとうって打ち込んで、 設定ボタンを押して5秒待ってから反映されるんですよでそこからまた3つ 11分8秒あるんですけども、それを打ったら3時間かかりました。監督のネット回線が悪いのか、それともパソコンがケースペックだからなのかなこれはなかなかね。というわけでですね、監督ラボ、思い思われ、ふりふり振られに関しては、もう全テロップ打ちましたけど、ちょっと今後これはきついです。もう自動テロップにします。ちょっとミスってるんですけども、申し訳ないです。そこまでかけてると、自分がやりたい動画が出せなくなっちゃうんで、すいません。はい。というわけでですね、今後の監督ラボの動画では、 を翻訳されたたテロップを出していきたいと思いきとますこの思いもあれはコメント欄に来てくれた方がいるので頑張りました3時間かけましたというわけでですね今後喋るときはですねもう日本語一音一音をはっきりとですね口を大きく上げて喋って字幕テロップにちゃんと反映されるような感じでやっていきたいと思いますので今後も監督ラボよろしくお願いいたしますではまた次の動画で会いましょう疲れたこの字幕をつけることでメリットがありまして はい、SEO 対策になる。はい、S、SEO 対策。はい、SEO 対策、SEO 対策なんですけども、まあ簡単に言ってしまえば、YouTube の見る側の方の、えー、見, る方見る側の方になりますが、